今年5月にリリースされたデビューシングルシンデレラガールは発売初週で57万7000枚のセールスを達成し、その後も様々なメディアに登場するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いのジャニーズグループ、キング、リンチェプリンス、キンプリ、キンプリ。中でも人気メンバーの平野仕様は、他のジャニタレとは扱いが別格のようだ。主演映画、ウィラブ。 9日公開の10月30日の学校サプライズ訪問イベントでのこと、平野はウイラ、ブ、でヒロインを演じた桜井ひなこと、共に都内の法選学園中学高等学校をサプライズ訪問していました。このイベントは、体育館内に生徒たちが集まる中、二人が後方から登場、生徒たちの間を縫って壇上に上がるというものだったんです。 ですが、事前に急遽、二人が通る通路脇を男子生徒で固める措置が取られ、女子生徒は通路から距離を置いたところに配置されることになりました。映画ライター。なぜそのような対策が取られたのだろうかどうやら興奮した女子生徒が平野の方へ飛び出してしまうのを警戒した主催者側の対応とのことでした。同様の限界体制は、 記念撮影の際にも敷かれたという。平野と桜井が生徒たちをバックに撮影という流れになったのですが、平野の真後ろには男子生徒数人が配置されることに。これにはカメラマンたちから女子生徒の方が花があるのに、とため息が漏れる始末でしたね。どう 同じジャニーズでも、無限の住人、2017の木村拓哉や、春地同、のセクシーゾーン佐藤勝利氏が学校にサプライズ登場するイベントを開催しているが、女子生徒をここまで近づけさせなかったという光景は見てませんね。別の映画ライター、とかジャニーズに久しぶりに現れたスター候補だけに、大切に育てているということだろう。